皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。1月8日、3060日得点が受け取れるようになりました。思えば遠くへ来たもんだ。今回はプレゼントチケット6枚でした。何に使おうか迷いますね。第1回大富豪決定戦、マデサゴーラ杯ですが、なんとかランク B まで上がれました。これでマデサゴーラのトランプをもらうことができました。世は想像で忙しい。 というセリフが聞いてて好きです。やはり5スキップと7パサーが絡むと、とんでもないワロスコンボが発動するルールですね。実際、11バックが出た時の5とか7とかって、普通に強いカードですからね。そこで一気に持っていかれることが多いイメージです。ランクエスまではまだまだ試合数をこなさないといけないので、毎日1試合はやっていこうと思います。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので。